ンンプソンハウス来ました仲間とスタートだねしょっぱなから宝箱いただきますおお、止血剤までついた救急キットだよこ礼しますおーおー、アレックスだ ドワイトこれ使ってえ紫の工具箱いいのありがとうもらうねここさっさとつけちゃおうドワイトごめんねんあそこいたないかなダメだ板たの場所じゃなかったキラーは食らうんだね ドワイトも救助に来てるねスリルはみんな手が滑るねーここはつけときたいねかめ間に合わなかったあれこっち来る 撤破消費されてるのに発動しないドワイトネアトキングもおありがとうみんななんでそこまでして助けてくれるの 紫の救急キットなくなっちゃった。 あれ?、止血剤どうなったのキングごめんそこ通る諦めてくれた 僕はまずここをつけようみんな違う発電機回してるノーワン怖いから先に助けるべきかなあ通電した誰か救助行ってくれてるかなおお、ナイス も分をしたいから誰か治療来てくれないかなそこならゲートまで近いネアもいるありがとうちょっと待ってまさかなスコある なさそう今はいいわおお、救助してくれた待ち合いだ入れた<笑>誰もいないネア、ね、ドワイトキング大丈夫かなバーカー俺を誰だと思ってやるか か, かっこいいさすがですキング兄さんどうやって逃げてきたんですか俺にもわからねえわからないの全員で脱出だー